こんにちは G です。今回はロシアのネット事業のお話。でもロシア関係の情報あまりないですよね。それなら実際に覗いてみるしかないですね。近くて遠い国と言われるロシア。ロシアのソフトといえば何が思い浮かびますか有名なところでは カススペルスキーかな画面が本家のサイトです本社は今もモスクワなのでロシア製ソフトの代名詞と言って差し支えないでしょうこの会社は1997年カスペルスキー夫妻によって創設されました皆さんご存知のアンチウイルスソフトの帝王です現在は 旦那が社長で嫁が会長。向こうよかななんちゃって。カスペルスキーは2017年アメリカでは政府機関から撤去されました。FSB と協力関係にあるというのが理由です。FSB は KGB の継承組織で正式名はロシア連邦保安庁。 同年イギリスもカスペルスキーを使用しないよう通達日本では高評価のアンチウイルスソフトですが大丈夫なんでしょうか現在はアメリカの排斥などを受けてクラウドを世界中に分散させています本社はモスクワだけどサーバーはサービス提供している国にあるということですさらに個人的には アンチウイルスというより安くて早い VPN としての価値が高いロシア崩壊でもサーバー止まりませんし当面大丈夫でしょう知らんけど続いてロシア国内のネット環境についてご紹介しますはじめにログインとかに必要なのでロシア語入力できるようにしますラズパイ OS では 複数言語の扱いがちょっと難しいようなのでマンジャロを使います KDE システム設定の入力デバイスからキーボードを選択レイアウトタブを選んでレイアウトを設定をチェックアッ d ボタンをクリックして RU で検索しロシアン・ o n ネティック・ i n d o w s を選んで追加します 私ロシア語わからないのでバーチャルキーボードを導入しますソフトウェアの追加と削除でオンボードで検索してインストール最初は検索エンジンを見ていきますロシアでも とも有名なのはヤンデックスロシアのポータルサイトの一つで 50% 以上のシェアを持っていますロシア語の本家は画面のサイトです Google 翻訳使って日本語表示してみますね フリーメールオンラインストレージ地図検索翻訳サイトなどのサービスがありロシア版 Google といった感じでロシア語圏では最大手ところでここの翻訳サービスは精度はともかく驚くほど高速です日本語もサポートされているのでぜひお試しを ナスダックに上場しているので、ナスダックヤンデックスで検索するとチャートが見れます。あちゃー、株価4分の1以下になって、今は取引停止だ。動画配信でウクライナで検索するといっぱい情報があります。 こりゃ YouTube 規制するって話になるわな。規制について3月20日時点では YouTube 見れますね。次はランブレル。これも最大級のポータルサイトの一つ。画面のサイトなんですが、ロシア語のみなので Google 翻訳で。 検索エンジン、電子メール、出会い系、写真ストレージ、ゲーム配信、オークションなどのサービスがあります。ちょっと変わったサイトがメールルー。ロシア語圏最大のメールサービスであり、Yahoo のようなポータルサイトです。特徴は、主な SNS を すべて参加に収めていることです。スタートはアメリカなんですが、のれん分けでロシアで創業して今に至ります。構成は各種 SNS やメールサービスにもアクセスできるポータルサイトになっています。SNS 最大手はフーコンタクテ。画面のサイトです。アクセスするといきなり日本語です。 略称は VK と書いてベーカーと発音しますまあロシア語圏の Facebook ですね今はメールルーの参加ですアドナクラースニキとかモイミールというのもあるんですがいずれも今はメールルーの参加になっています SNS は、 メールルーが全部押さえてるということです。動画共有はルーチューブ。画面のサイトです。ロシア語版 YouTube というより、インスパイアー。いや、丸パクリです。 検索でウクライナとやるとロシア側の動画が見れます画質がちょっと悪くて 720p で HD マークがつきますこうして並べてみると主要ネットメディアはロシアの独自カラーが濃いことが分かります中国と同様の傾向ですねやはり ネット検閲する国は同じベクトルなんだと感じますざっとメジャーなサービスをご紹介したんですがここからはちょっと脇道に古典といえばテトリス1 9 8 4年に旧ソビエトで教育用ソフトとして開発されました世界中で愛されている 誰もが知ってる古典ゲーム。1996年にライセンス会社が設立されました画面のサイトですここでライセンスできるんですがそうじゃないバッタものも多い聞いてるかチャイナオリジナルの名前はテトロミノテトリミノテトラミノ とも呼ばれているのでまあ手と何とかでライセンスしますということですね最後は個人的な思いもあってテレグラムメッセンジャーテレグラムの本部はドバイにありますロシアじゃないのになぜ ?SNS フーコンタクテベーカー創業者が立ち上げた会社だからです政府からの 個人情報提供を拒んだため彼はベーカーを解任されロシアを離れますセントクリストファーネイビスの市民権を得てテレグラムの開発を開始2018年ロシアがテレグラムの使用を禁止したため対抗して規制をすり抜ける改良を実施パーベル・ドーロフは フリースピーチの代弁者となりました。まだ30歳代なのに壮絶な反省を送った人物です。画面の動画は彼の背景を綴ったものでおすすめです。今もテレグラムが規制されている国は画面の通りです。テレグラムは Linux でも多くのディストロに対応しています。 匿名性が高い分犯罪にも利用されるので検閲国家では目の敵です悪いソフトじゃないのにね個人的にはセキュリティ上 SNS は避けています LINEFACEBOOKTwitterInstagram は使いませんスマホはシグナル PC はステアドでリンクドインのみです ロシアはネット接続を制限してローカルネットワークのみにシフトしようとしています。ネットがなくても生きてはいけます。昭和の時代はそうだったわけですから。でも個人の情報発信や収集を経験した国民はそれらが遮断された時どう考えるでしょうか ご覧いただきありがとうございました。一年ほど前にシャワーをナノバブルシャワーヘッドに変えました。快適なんですが、水圧でネジが緩んできます。奥さんが緩みを直そうとして、なぜかヘッドプレートがバスタブに落下。小さな穴が いいっぱいある部分ですなんと転がって排水栓にホールインワン排水栓ってすり鉢型なんでどうやっても外せない諦めてドリルで穴を開けて取り出しましたでかっこ悪いけど事実だけを報告して交換部品があるか 問い合わせ幸い部品提供をいただけることになったんですがメーカーさんには笑われてるだろうなマイクロバブさんありがとうございましたではまた次回